イオン戦のパフォーマンスしますせの時に結構裏でアシスタントとして結構動いてますよね。ラオミちゃん自体も教えてます。先生してます。<笑>ご家族のねサポートがあってということで、うん、本当に感謝してます。高校課程の間の三年間をバーに行ったってことでね。なるなるでそこからはじゃあ卒業しました。はい。そこからはどういう風に動いているのそこからはもう、うん、あの自分でその。 スタジオに通って、うんうん、でもアルバイトしながら、はいはいはい。朝はアルバイトして、夜はダンスレッスン通って。何アルバイトコーヒー屋さん。コーヒー屋なんやって。何知ってたら通った。コーヒー屋さんに。コ ー, ヒー屋さんうなんや。入りなが ら, も, らも、でも夜なんて終わりまー す, す。朝六時半から働いてました。<笑>いやあ、でもコーヒーは早いな。そうです。そう出勤前の人が飲んだりするからね。 ありがとうございます。いいまあ、お金も自分でこう貯めない。そうで す, ななです、ね、通って、はいはいはい、はい、そうやって行く中でさ。はい、あ、で、やったのが、クロドリダンサーみたいな、ああいうオーディションってこと。いや、オーディションは中学生の時なので。うんうん、そうです、ね。そうです。<笑>そ<で>す<笑>中学生だった。<笑>それ、上京する前、ね。あの時、中学生だったの。はい、そうですね。おお姉さんなて<笑>高一、高一で、やっぱクロドリ、東京で受かったので。うん えなんかさそういうチャンスはいろいろあると思うね。東京に早い段階で来てたから、はいはい、なんかその時点でなんか将来の夢みたいなのはこうなんかあったの？ええー、将来の夢？環境がすごいいいじゃないだって。将来の夢は当時の夢はもう無我夢中すぎて。あ<笑><笑>毎日楽しいラスみたいな日々だったの、ね？はい。特にこの人と仕事がしたいとか、まあ、このステージとか舞台。 できたらいいなっていうその<笑>ちょっとふわっとこれっていうものが特に決まってなくて<笑>うんうんうん、うん、そうですねアーティストさんのバックダンサーできたらいいなっていうできなかった時、えー、すごい押し込んじゃうので<笑>なるほどな<笑>うできたらいいなこのぐらいの方がいいかもしれないみんな「<笑>ダンス楽しいしやってたらなんか浮かんじゃうから、ね」全<笑>て「ダンスして AGB」HB、みたいな。<笑> ゴールしないとね。はい、やっぱりハッピーでいないといけないですから<笑>エンターテイナーなので。はい、あのね、さっきあの話にも出たこうあこ、はい、先生とかになってくるのかなとも思うんだけど、はい、なんかダンスそうやってね、いろんな素敵なダンサーさんとたくさん出会う中で、ちょっとここターニングポイントだったかもなとかこの言葉が先輩から言われて刺 さ, さったなみたいなこととかありますか？はい、三つ三つあります。<笑> 1つ目はまずはもう楽しむことが一番。 楽しむことが一番、うん、やっぱり楽しんでないと自分自身が楽しんでないとやっぱり見てる人に伝わらないと思うのでやっぱり楽しむことが一番、うんうんうん、楽しみだ楽しんだ結果これで す, <笑><笑>これです、ね、意外と体も動くようになるし、ね、緊張して、はい、あ動かれへんかったできへんかったじゃないけど、うん、楽しかったって言って意外と動きが良かったりするんですね 2 つ, つ目が、えー、と小さなことでもいいので目標を持つこと。おはい目標えー、例えばどんな目標を立てたとか聞いてもいいもえー。<笑><笑>えー、<笑>今の目標は、えー、と振付師になりたいので、はい、アーティストさんの振り付けをすること、うんうんうんうん、あとレッスンももうちょっと増やしたいな はい、できれば広いスタジオね。うんうん、はい。あそっかそ。大きな目標は振り付け師だけでも、はい、じゃあその振り付け師に急にボンっていくのは大変だから、あからはい、まあ、まあ、まだねそのチームとのつながりも作っていかなきゃいけないけど、そ, その手前の振り付けを作る段階もとか、小さな目標はいを作っていくということで、これが二つ目のそうです。三、はい、つ, <笑>つ目もじゃあお願いします。<笑> はいはいはいっいはいはいはいはいはいいですか<笑>いいよ、見ない、ね、は, はい例えばんレッスンってはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはすはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは今日できたことできなかったことを反省して次に生かすっうんですね。はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはあれですけど<笑>まだまだこれからですけど<笑>自分自身を磨くっていはいはいはいはい ね、やっぱちゃんとそのレッスンを受けて「はい、わ今日ダメだった胸の指なのかやろうまた来週」じゃなくて何、ね、か何がこう悔いが残ってるの か, とかちゃんと考えて反省するみたいな感じです、ね、反省します真面目な子ってこ う, <笑> そ, うです、ね、そうだよねなんか悔しく出てけへんかったやろうなとか、うん、まあピックアップされた子でもやっぱりめっちゃ見返す子見返そうそうですねよねはい。 まるはだから、いい感じ。こう思ってから、今日はこれを頑張ろうでいい。ああ、大事夫かもしれない。そうですね、えーで。自分自身もそうですし、自分の生徒もそうですね。そうであってほしいなって思います。ああ、わねすわね何か目標を持って。そうですね。うん、大変ですか。はい、うん、なんか一回のレッスンで、爆発的にうまくなることはない、ね。あ、はあ、い、いいですね。コツコツと。<笑>実はい、結ね、派手な職業なんですけど、<笑>結構地味なんですよね、練習は。 だからその一個一個の練習でいかに自分のこうモチベーションとかこう達成感を保つかっていうところ大丈夫かもしれないいいねいいねいい ね, <笑>、うんはい、重いねうちも思うよクラシックバレーのレッスンとか行ったら<笑>あ今日はアームスめっちゃ綺麗なそうそう<笑>誰よりも綺麗にやってるなんか一個ねなんかそうやってやるとレッスンがもっと楽しくなるみた<笑>、はい楽しくなりま す, す、ね、ありがとうございますいやいやいやいやい や, いや<笑>現在のそのみこちゃんの活動っていうものを聞いてもいいですか、はい はい、都内でレッスン三つ持ってて、でえっと神奈川の方でレッスンえっと一日に二本やってますね。ああ、今大クラス。大クラスす。先生なんです。はい、ったれやってます。今も十個ぐらいしてるのに。先生な ん,、ね、なんです。はい、やってます。楽しく教えてます。<笑>ねえ、頑張ってな い,、ね、ない私もちょっとちゃんとやろう先生。えー<笑> やるわ。くい<笑>何歳ぐらいの子を教えてたりするんですか。そうですね。一番ちっちゃい子は三歳。いや。<笑>もう右も左もわかんない子です<笑>あでいいあ。リトルちゃんってことやった。あ、そうです。リトルちゃんも教えてます。そういうのもやりたい、ね。可愛 い, いよね。こうした先生なので。<笑>楽しそ う, です<笑>そう。楽しいです。<笑>一番ちっちゃいクラスか。そうです。一番ちっちゃい三歳から小一、小二ぐらいまでのクラス。<笑>うんうん、あと、うんうん、そうです。低学です。 あとはもう大人もうキッズもごちゃ混ぜの、はいはいはいはい、ヒップホップジャズっていう、はい、クラス<笑>あります。ヒップホップジャズだね。はい。ジャズがヒップホップジャズ。はい。もインスタにたくさん動画もあるけど、はい、見てくださ い, こ い, い。めっちゃかっこいいで。<笑>私もだから<笑>あの大阪の専門学校でお仕事しるときにいく大口ターンなくらい<笑>もうね踊るとこんな<笑>ひらひらひら<笑> 踊ったら、これまたダンサーギャップですよ。踊ったらもめちゃくちゃかっこいいので、ね、も<笑>うお願いしたんですけど。が、は、良、い、か, かったらね、あのレッスンの方も、あのスペシャルやらに載せておくので、よったチェックして、はい。はい、行きたいなっていう人は覗いてみてください。 じゃ先生をやりながら、はい、そうですね、うんうん。あとチームでも活動してまして、チーム、そうです。チームでそのイベントで踊ったりとか、まあ最近は結構ゲストで呼ばれたりとかもするんですけど、うんうん、チーム名はチーム名、クラリスです。クラリスです。綺麗なクラリス。<笑>リス絶対女の子チームだよね。<笑>はい、はい。ぜひ応援してください。ああ、<笑> も う, いね、も, うもうみんな本当に活躍してるダンサーなので、うん、あそれぞれメンバーそれぞれもねええ、はいね、ダンスイベントが本当に復活してきてるので、うんうん、で本当はね子連れで結構ダンスイベント行きまくるママなんで、うん、<笑>これからねこの2022年はね遊びに行ける旅があればイベントね行けたらいいですねはいん<笑>イベント大好きなんでに行きたい<笑>本当よかったね落ち着いて行きたいって、ね はい、これがね公開がまあ1月ということで2022、はいうん、年になってるんですよ、はいはい、なので、まあ、目標としてね、はい、今年はどういうその年にしていこうかなっていうのをなんか聞いてもいいかな、はいはい、うん今年はレッスンを増やして、はい で、もうどんなアーティストでもいいので、必ず振付師になりたいので、振付けしたいです。おーおー<笑>もう、いい、ここで言います。振<笑>付けします。<笑>お仕事依頼はインスタグラムまで。インスタグラムまでお願いいたします。<笑>ます<笑>それはやっぱりあこさんも。そうですね。影響、そうですね。もう師匠の背中を見てるので。うもう私もこんな女性になりたいと思って、追っかけてるので。いの<笑>はい。 あとできたら CM も出たい、ね、<笑><笑>なみたいな。まかさーって言ったけど、カジュアルな感じ で,、ね で, ねでねはい。CM 出たいです。CM ね。CM ね。じゃああの振り付けでダンサー欲しいなっていう方はみーこちゃん、ぜ、は、ひ、い、元気いっぱい帰り、はい、ます。な<笑>ん、まあ、で帰ります？お願いしますよ。そ<笑>う<笑>そう か, そうか、はい。まあでもバリバリ動けるもんな。まあ20代ですから。 そうですね今しかできないと思っているので、ね、はいほん、はいはい、に今しかできないでも大丈夫ママになってもやっきますいるからねで25で産んだけどバリバリ踊った人もいるから私も多分あの2022年はすごいこうちょっとずつそんなバリバリはいかれへんけど、うん<笑> 少しずつ子供の手が離れていくね、うん、あの時期なのであの週1週2ペースでこう、うん、ダンスを踊る時間をこう増やしていけたらいいなぁとは思ってるので、うん、まあ、そんな中でねあのまたどっかの現場とかでも少し会えたらすごい楽しいなぁと思いますまたねなおみちゃんとかもね、のままもうねやりたいです ね, ね, ですね日本帰ってけへんの、はい、なんかあったタイミングだったら<笑>。<笑> <笑>私もねおみちゃん一回ねおみちゃんがメインの現場じゃなかったんですけど<笑>あの千鳥さんのお笑いライブの振り付けをしたことがあって<笑><笑>、ね、あのそのお笑いライブにゲストでちゃんんがが出てくれたたことがあったんです<笑><笑>で。その時にちょこっとそんなかっこいい振りじゃないよ<笑>あの千鳥さんも踊るから<笑>大悟さんが踊るぐらいな<笑>あの振りをね<笑> 直美ちゃんも教えらんでもすぐ覚えるわ直美ちゃんはあの踊ってもらってでその時コロナじゃなかったので打ち上げでも一緒にしゃべってっていう機会があったんですけどめっちゃいい人やでなちょっとここで急に直美ちゃんの話しなたけどいや本当になってめっちゃめっちゃいい人やでないいです同と年なよ直美ちゃんほんで全くはないですそそうななんんやけどそんでなんか 写真とかも結構普通にに一緒撮っていいんですか撮っていいよみたいな<笑>それを最近 SNS とかに上げてもいいんですか<笑>全然上げてもいいよみたいな感じで結構なです、ね、すごいフレンドリーでもとかなん か,、うん、うなんか全然そういうの大丈夫大丈夫って言ってくださる方であんなね世界的な直美様になってますけれども。<笑> ほんとね、なんかそういう素敵な人のパワーとかもこう浴びまくってると思うので、はい<笑>ね、こう楽しくこう今年はもっとねいろんないろんなお仕事をね子玉さんもしていると楽しいかなと思いますはいみこ、はいまあ、ちゃんからのメッセージは多分これです<笑>ダンスを楽楽ししももう<笑>イーいんやからということですごいキャピキャピ締めますね<笑>キャピキャピ締まっていきます、はい、今日はじゃあみこちゃん、はい、どうも ありがとうございました。ありがとうございましいます最後までご視聴ありがとうございました。いいねと登録ボタン、そしてシェアもぜひよろしくお願いします。2022年はみんなの目標が一個一個形になるように願っております。わでも頑張る。ほなまたなー。